今宵皆様にご覧に入れますは太陽と自由を奪われた常世の国のお話さてさて鬼が出るか蛇が出るか。 くださった皆様に最高の笑顔で。